こんにちは連帯ユニオン関西ゼネラル支部副委員長の杉原です私たち労働者は毎月会社から賃金明細を受け取っていますね。その賃金明細はただの紙切れではありません。会社があなたに支払った賃金労働の対価の明細を書いてあります。 これまで迷彩を捨ててきた人は今月から大切に保存するようにしてくださいこれは労働者の鉄則です今日は介護職員の処遇改善についてお話しします介護の職場、介護業界は産経、きつい、汚い、臭い、それにプラスして 低賃金、慢性的で極端な人手不足の状態です。介護職員の賃金は15年前で、日本の全産業の平均賃金より月10万円低いとされました。そこで、国の施策として介護職員の賃金を引き上げるという処遇改善が不十分ながら 2009年9月からスタートしましまた今年の2月からコロナ克服新時代 開, 開拓のための経済対策として新たに介護職員処遇改善支援助成金が始まりこれまでの介護職員処遇改善介護職員 特定処遇改善と合わせて、三つの処遇改善制度が混在することになりました。介護職員処遇改善は、介護職員を常勤換算で、一人当たり月額三万七千円を、そして処遇改善の対象を、 介護職員に限定しましまた。介護職員特定処遇改善はリーダー級の職員の処遇改善を図るとのことで月額8万円対象職員がリーダー級職員に限定されることなく一般の介護職員介護職以外の例えば事務職員も 処遇改善の対象ととすることができ ま, すまた、2月から始まった介護職員処遇改善支援補助金は、職員を常勤換算で月額9000円、介護職員以外の職員にも処遇改善として使えます。 この介護職員処遇改善補助金は、その全額を賃金改善に使うことになっています。2月と3月は一時金で支払っても OK でしたが、4月からは基本給か手当、ベースアップにつながるように使うようになっています。あなたの賃金は ベースアップとなりましたでしょうかこのような3種類の処遇改善をあなたの事業者は誰にいくらの処遇改善をしているのかその処遇改善を基本給や毎月の手当で行っているのかそれとも一時金で行っているのかあなたは知っていますか 介護業界で働いているので、処遇改善のお金が事業所に出ていることは知っているけれど、事業所がそのお金をどう使っているのか知らない人が多くて、本来の介護職員の処遇改善に使われていないケースが本当にたくさんあります。本当のところは事業所が 処遇改善計画を立ててその計画を職員に周知する丁寧に説明する義務がありますまた処遇改善のお金をどのように使ったのか実績をまとめて役所に実績報告もします国は事業所に対して職員の質問に 丁寧に説明すすることを求めています介護サービスの事業所で働いている方は事業所に処遇改善のお金で誰の待遇あなたの賃金をどれだけ改善する計画なのか質問をして答えてもらうことができます。また、1年後には 実際にどれだけの処遇改善賃金アップをしたのか質問して答えてもらうことができます現場から小さくてもいい声が上がってくるようになると職場は変わります事業所はこれまでのようにごまかしたり不正をやりにくくなります処遇改善の お金を本来の処遇改善、あなたの賃金改善に使わざるを得なくなります。事業所の答えは、毎月のあなたの賃金明細と一致するはずです。毎日、おかしい、これはどういうことなのか、など理解ができないこと、質問がありましたら、まず、自宅や、 職場の近くにあるユニオンに相談してください自分たちの処遇改善自分たちの手で勝ち取っていきましょう